はい皆さんこんにちはフロリダからです前回はこの車のフロントブレーキパートを交換したんですが今回は後ろリアのブレーキパートをやっていきましょうそれではよろしくはい今回用意するものインパクトレンチトルクレンチ21のタイヤを外すやつですねそれとドライバー 70mm これは、えー、ブレーキキャリパーを外す ブレーキキャリパーの裏につけるオイルキャリパーのシリンダーを元に戻すライトもちろん新しいブレーキパッドですマスターシリンダーのこのキャップも一応外しておくとオイルのレベルを確認することですね のこれキャリパーホーホルドこれを2016年まあ何年から分からないんですが一つだけでキャリパーが動くようになります外してみましょう1 6年 m もウイスがちゃんとついてます 危なかった。危なかったですよ。これもこれだけ減ってます。これだけありなきゃ。 後ろは1つなんですが前は2つになってますディーラーに聞いたところによるとこれは63フットトルクでトルクレンチで締めます63ですね ここラボックスですね俗に言うーランが言う AC フィルターキャビンエアフィルターとも言うそうなんですがこういうのこれを書いていきたいと思いますまずここのこれを開けますそれでこのサイド押すような感じですね押してこういうふうに出てきますからこれを出して これを引っ張り出す。これは LS460 と同じサイズだそうです。もう引っ張り出す。新しいのは、一つ気をつけてもらいたいのが、このエアフローですね。これはこっちからこっちに上がるようになってますので、それをこう逆にしないように、下から上に引っ張り出します。うわ、かなり、なんでしょうか。それでこれを、 同じように入れます。これだけ、はい。はい、続いて私の重安のエアフィルター。エンジンのエアフィルターですね。これは。 こういいそうすると、こういうふうに開きますその中から、こういうのを出すわけですが新しいのを出すわけなすこういう感じになってますこれだけいいわけ Good. これで終わりはい今回の後ろのブレーキパッドこれ前より危なかったですね分かるかなほとんどないこの真ん中の溝はもう、まあ、1mm2mm ぐらいかなこれは結構厳しかったですので変えて良かったです はいこれでフロントアンドリアボースブレーキパッドが交換になりましたあとは AC フィルター俗に言うキャビンエアフィルターとも言いますねあとはエンジンエアフィルターこれも交換しました、えー、なのでまたあと8万キロ5万マイルぐらいはまた大丈夫なんじゃないですかでも次はタイヤですねタイヤを入れてますではご視聴ありがとうございましたではまたバイバイ 今、LS 四百六十のエアフィルターのチェンジです。このように中にフィルターがありますから、これを出ます。さあこのクリップをこうに押すような感じで。 重要ですからね、これがアップになるようにしてください。こういうものが入るようになりますから LS はこれにこういう新しいのを入れることになります。そしたらこれをまた同じように入れて。Good !Thank you!